するしないそれでは今回の匠ご覧ください。 トン曲まいりましょう皆さん手配を開けてくださいドラは数ワン太郎さん親がやってきましたこの手一つ一面つあっかなり形はいいですね、はい、ドラ表の3ワンがありますこれ伸びそうな手ですねいいですね横に 伸, び 伸, び伸びそう手からね伸びてほしいていう、ね、<笑>横にこうね、はいはい、まずは第一つも何が来るかここから方向性を決めていくわけですねかすって言いましたね<笑>この手は 僕実は僕の方が生地があってこれ何だったら何回切りまするほうで初なんで、うんまあ、このあ ま, まずまずこの手はいい手なんでもう初中は最初のようなこと言ったと思うんですけど相対的に僕の方が重なっても嬉しくない手、ね、だと思うんで。ね 切早めに切るんですけど。ペだったらあれで、何だったら先に、何はなぜ先にあの、あと基本的には、下、は、茶、い、の風から切るんですよね。あー、まあーはい、今、自分がとん茶で、はいはい。根本的な理由が、はいあの、前提は後から切った方がなかれやすいという前提のもとに話すんですけど。はい、重なってる、はい、後の方が重なってる可能性が高い。 後から切ったこの中でペイの方が流れっていいんで、神泣かれと方がいつもはもうすぐ来るし、まあいろいろとやりやすいんで、流れで五いい後に切るんでペイのあの何か何ペイの場合は何回切るんですけど、なるほど。で同じような理由でそれのちょっとした五あの複合技みたいなのでペイはまあ流れてもいいんですよ。うん、ペイなくてもしかも神手さんだけなんで、神、うんうん、手の流れ分にはいいんですよ。ペイちゃんのね。はい、だからペイは後にしてやろう。 選ぶのはチュンハーツのはかどちらか、まあ、これはあの、まあ、一応ラドラククブーとかいろいろ理由あるんですけど、うん、まあほぼ大差ないんでまあランダムですかじゃあ、はい、近 い, 感じ<笑>いいと思います<笑>はい<笑>ってことは今回もリーチが主体になりそうですかあそうです、ね、今のとこ ろ, 今のと こ, ろ、まあ、こ, れこれで仕掛けるとしたらおそらく、まあ、チュンゴとかそうなっちゃうのは別ですけど単位を30とかあってかもしれないんですけど<笑> かみちゃんがスーピンから打ち出しました。うん、まあ、で、きゃあれ、大したものだけなんで、これは。<笑><笑>はい、じゃあ、とりあえずあの、眼中に入れとかないってことですね。<笑>まあ、あのなんかあったら考えましょ う,、うんうんうんまあ。とりあえずはお休みしてると、まず思ったずれお休みじゃないかっていう感じで。<笑><笑>の可能性が高いだろう<笑>、はい。ということで、今回は、白, 白中<笑>。いいですね、いつもなんか当たりか外れで判断するって、可愛いですね。いや、もう、思わないですか。 いや外 れ, 外, れ外れと思ったことはなかったので、かわ、はい可愛らしいと時に、うん、もう何でもいいんですけど、中央に、はい、自聞いたら<笑>ね伸びろと思ってるもん、ね、いるか<笑>どうで、すか、ま あ, あんまり当たってないですけど、一応一応くっついたんですねそうですね、はい。伸びました。 ああまだドラも<笑>見えていないこの形で赤も、ね、ないですからね<笑>早く横に伸ばすかねさんちょっと今回のやる気っぽいんですよねおパーピンチーソーって切ってますけど、はい、さっきまで結構お楽しみにして載せた稽古にあったの、ね、で、はい、まだ実はあんまり知らないんでうん、うん、まあねそうですよね、はい、で一応ダウトンから切り出してチュンジャンパチュンジャンこれ、うん、結構 例えばこういう捨て合いの人、はい、無視してればいいんですよ。でもあの人が次に例えば、ペイとか切ってきたら、うん、結構緊急事態はいはいはい。あの捨て合いの傾向が変わった時って結構緊急事態で、うん、あの人が突然ペイ切ったら、これ相当やばいんですよ。うん、どういうふうなパターンがいいんですかそうなったら、やっぱり、ションパイのペイ、自家製のペイ、さっき言ったように、ねうん、あんな切り出しからペイを切るということは、もう極端な例えば、ちゃんたとかチートいとか。 そういうい手役系の極端な手組みでまとまったってことなんですよね。まとまないと、これで手打たれないんです。すごいいい手だったってこと、ハイパイから。極端な手の進行度が速いやつなんで、はいうん、ただこれだと、だいぶ進行度遅いって思ってていいと思うんですけど、ここで手、木とか、次です ね, ね、うん。チュンとか、ハツとか、うんうんまあ、チュンとか、ツとかも結構あるる。イが極端に上がるんですけど、チュンだったらまだ分からない。ハツとか蹴られたら、うんうん、あれっとって。 意識もあったほがいいですか、ね、で、それと同じような理由で、富江さん、トンから切り出してる、はい。もし、まあ、初とか、チょっとか余ってれば、そのまま、トン、初とかって、うん、意外と連打していくことになるんですけど。そうですよね。もうトンから切るような手組で、チュンチャンパーをいってるんで、はいね、まあまあ、あの、高い可能性があると、まあ、それでも、速いと限定はしないんですけど。まあ、速度はわからないけれども。早い可能性が、まあまあ、高い、あるだろうという。はい その意識は持っておいた方がいいってことですね。まあ一応あの、ね、可能性の問題ですね。うん、あの決め何で も, あでも大事です、ね、決めちゃダメなんですよ。はい。絶対早いと決め、それ明らかな情報がないのに決めるのはダメで、ただ、はい、漠然とか、まあ意外と通常よりは早い可能性が高いあると思うの、ん、で意識で見てる、ね。わかりました。わかりやすいので、はい、とてもありがたい情報です。でこれはもうペイから急便中ですけど。はい。 どうしようかな、<笑>これ上地さんにペイを取っといてあげるのも手かなって今思ってるじゃんですよ。ペ、え、イ、ー、ちゃんとこさんいいで、取っといてあげるのも手かな。うん、流してあげようかな、まあ、なんか飛ばせるじゃんいみたいな。<笑>なるほど、あ<笑><で><笑>どうせ返することはない。はい、もしね、統一でどうにかなるなら重なってから、流してあげたら、うんうん。なるほど。やりやすいからね、思って<笑>、はい、今ちょっとペイ、取っといてあげようかなみたいな。すごい。ちょっと取っといてあげちゃおう。え<笑>、残し方の判断がそういう思考で選んでるわけですね。僕それよくあります。えー で今回九ピンという判断になりました。なるほど。ちょっと流してあげちゃおうかなとか、それもう手悪いから流泣かげちゃおうかなとか、えー、そういうのも考えたりもしますけどね。それもね、この出たらいろいろね。ねねそういう局面がはい出たら。ありかとうどうぞ。お願いします。重なっちゃった。<笑> 僕, がった<笑>僕が重なっちゃいました。僕が重なっちゃいましでこれはちょっと難しいですね。どうしましょうか。これが例えばこの五六が違う色の五六だったらもう三ピン切りたいんですよ。 ただこれ二度受けだから二、はいはい、度受けを固定するのがちょっといまいちしっくりこないんですよね、えー、だから今3ピンとローアンダーを悩んでるんですよ、ね、あこの2パターン、はい、この2択でいいと思うんですけども、うん、あの3ピン切ると形を決めて、まあ、3ピンジャントの単品変化とか見えなくなりますよね、はいうんうん、その代わり今ゆとりいろんな横に柔軟に赤う案だったりチーワンだったりで柔軟なんですけどこれローアンダー切ると、まあ、一応メインの123とか2 3は残しながら なんかチーズ引いた後との数万引きとかでペイペイみたいな、うん、そういう道もどれも高い、うん、だから ど, どっちを取るかなんですよね選択だ、はい、ただでも、うん、ここはまあ手役が、まあ、見える部分だしまあなんかド ラ, ドラをで打点を求めることをメインに、うんうん、ちょっとゆとおり込みで3枚、まあ、1枚切れが大きいですねあ確かにそうですね、はい、縦にあの自分の目から3枚見えてる、はい、なんでこれはこう切っときましょうか、うん、この辺はね ど, どっちがいいかは よくかってない で, すただでも周りの捨て牌条件も見てそうです、ね、見えてる牌分も含め今回は3ピン感覚なんですよね。ある程度、ああのいろんな情報をもとにしたアナログ感覚からの答えなん で,、えーうん、なんでそれって多分答え、現状の麻雀で答え出せない部分なんですけど<笑>、うんうんうん、ただ、どの方向を見てどういう理由できるかは、まあ、結構大事だと思ってこの将来のマージ麻雀って いろんな可能性、最初、早く見たときに、はい、無限の可能性があるわけですあ。そうですねど。どんな役作ろうかなって。いめっちゃ遠くに1個も解いてないところから素眼あるかもしれないですね、はい。<笑>まあそういう無限のこうある可能性の中の、はい、どこを、まあ、どんだけ見れるかですよね。結構、覚えたつだと、1個先、1個先、1個先しか見れないんですよ。はい、そうすると、将来的なちょっと構想力不足みたいなやり方になっちゃうんですやる、うん、でもやっぱり 最終形までイメージして最終形の僕は漫画のルートを全部 見,、ね、見たいんですよ高いルートをね、こう検索してるわけです、ね、漫画以上のルートをひたすら見て、うんうん、漫画以上のルートの中で一番太い道を進もうっていうのが、うんうん、基本コンセプトでーいやーすごいわかりやすいだから1300の太いルートは無視することあるわけです 1300でも1300のストーー例えば郷さんとかは、はい、かりやすい<笑> 1300も含めた早いルートを検索してるんです。うん、ですルート検索で最短で早くて、はい、安さよりもとかどうかじゃなくて、早いルートを選ぶ、太、は、郎、い、さんは高くて、高い道で可能性がこう太いところです、ねではい。でも大事、そこで も, もう一つ大事なことだあってあ、はい、高い道を選びながらも、ちょっと端についてる安いおまけう<笑> 一応、追ってみるんですよ。あ、なるほど。僕は一番一応、片道を見ながら、そこも大事にしてて。あ、脇道あるんですね。はい、あ、なるほど。例えば、そう。わあ、わかる。わかるんです、ごい。これで、3色絶対するぞ、つって。ローマン切て、ローズ切 て, て、ね、スルーズいっね。これくっついて、リーチ、三色なんだとか、めっちゃかっこいいじゃないですか。はい、僕は、それは嫌いなんですよ。おめっちゃ一直線で、それだけ見て、他の上がり全部ロスして、なんか、つたないなって感じちゃって、うんうん、やっぱり最、最最高の、 漫画塗ると見ながらもどこで妥協しようかなっていうのを常に考えつつ妥協を展開する可能性だったり効率だったりも、ね、ロスしないように進めていくのが大事だろうと。はい そこもないがしろにはしないよってことですね。すねああ、すご い,、はい。でもいいですねあの。すごい夢を追ってしっかりあるのに、ちょっと現実見るときの脇道がしっかりルートであるわけですね。まあ、それは必要ですよね。ねえ、なるほど。ただ、ね、一番いいルートは、ちゃんとイメージは整にし て, もらっても<笑>いやでもこれはあの、マージャンね、これからさらに成長したい方には大事なお話ですよね。はい、まあそうですね。うん、やっぱ構想力。っとさのね、ちゃんと点数を上げていく。 別な的な麻雀はまずベースが必要なんですけど、間違えずね。ただ、それだけではなく、やっぱ最終形まで、ね。結局なんですかね、転敗じゃなくて、言葉じゃないですか。はい、ありますね。ね転敗する可能性が一番高い範囲を選ぶみたいな、ねはいはい。その先に上がりパターン数みたいなじゃ、転敗枚数かける上がり枚数みたいな、ね、で、どっちが有利かって言ったら、やっぱり。転敗か、枚数かける上がり枚数のが有利だったりするわけですよ。それ、そういう感覚に近いですよね。一歩先だけ見るんじゃなくて、二歩先。 まあ、機能法的感覚っていうか、二歩先、三歩先、四歩先ってこう見ていかないと、やっぱりちょっとなんかじっくりこないおなるほど、いい道にはいけないと思うんで、最, 最終的なそこルートをイメージすることが、めめちゃめちゃゃ大今回は、これま入ったら、ま, たね、まあ。 いい3点で3か6しか切れるのないんで<笑>まあ赤上はいたらちょっと悔しいですけど<笑>、はいまあ、そこはマージャは絶対何かローストしなきゃいけないんで2、うんまあね、差しだったり13切、はい、りま す,、ねね、すし、ねはいまあ、あとこれは、まあ、あとね3と6どっちが大事って普通は外側から切れと教わるんですよ、ねえ教わりまあ、普通3切れますよね、うんうん、だけど意外と6切った方が何か端っこ残った時は端っこ強かったり。 するんでそれもそです、ね、含めて、まあ、でもやっぱり赤があると普通は3切るんですけど、はい、ここはドラがスワン な,、ね、なので、今回はローワンを打ちましたま、ね。いや、すごい分かりやすいお話でした。<笑> 一, 一応なんですけど、はい、ミスチピン入った時ってカウンスはリーチ打つんですかいいです い, いません。レッパ 取りません<笑>今のところね取らない可能性の方が高いえ高いえこれもう決めちゃダです、うんね、この人もう亀戸の人も大体遊んでるから<笑>内側のハイ嫌いみたいな時代になってますね<笑>痛いです 痛, 痛, 痛いですかこれじゃですかあでじゃあトメインさん忘れちゃったトメインさんは、うん、ローピン照らしでした<笑> にたまにうっかりああこういうのがあるでしょううでよねあ。あれ見とけよかったとかね。<笑>うん、あれがテラスとつもぎれかなり違うってことですね。まあ、大事なところだった。まだ大丈夫ですか？このここだと後に影響するかもしれないけど、はいまあ、これを忘れたからどっちかわかんないぐらいに覚えとけばいいんですよ。<笑>忘れちゃったときは。なるほど。多分ね一番的は多分今後の曲はトイメイさんと今のところはね。カムソなくなっちゃいま す,、ね、ますね。強がってきます、ね。強がってきます。大したことないですね。<笑> 危ないのから切ったのか、うん。まだ入らない。今のままだと、よりこリーチ打たない方向になってきました。そうですね。あの、ちょっとわかんないですね、これは。チーソーが二枚目見えました。順目リーチもありますね。あと、マイスリーチですね。うん、もう、つも、あの、結局、つもる時、全部考えればいいんですよ。これは<笑>、こっちから行っちゃったら、申し訳ない、ね。<笑>もう、ありがたやでございます。<笑>受け入れて。 リーチさあ、ここでダロタリーチいいですねいいつもですねこっちからやったら何の迷いもないですよねそうですね逆からのみ悩みが発生するパターンでしたからね<笑>まあそうですねまあスチビンいたらいいそから切ってみたいなねああ引いたらろソクから切ってみたいな電波ら寿司を引き方によって打つハも変えるってことですね、まあ、そうですね、うん、まあ123見るか24見るかみたいなあと単位ミ見るかみたいなところですけどはいでも今回はありがたいことにねソー像から生まれました 今のところ3局連続リーチを打ってますねこれ、飛びあります<笑>ないですエムリーグルールなので積もりました<笑>さあ太郎さんリーチピン風一発積も2600ールはい裏は乗りませんでしたがいやもうこれ本番でやりたいの<笑>いや2600ホール最後にあの本音が出てしまった本番でやりたい<笑>ですよね、はい さ、はあ、では周りの手配も確認していきたいと思います。皆さん手配を開けてください。本当だ、お休みでした、かみちゃん。トイメンは、リャンシャンテン思ったより基準低かったですね。うん、だけど、まあ、幅なんで、うんはい、思ったより低かったなっていう感じですね。はい、で、下茶 も, も, も内側に寄った形。リャの方が良かったんじゃないですか。でも、おそ、ね、らくローワンね、リャ ン, ンですよね、はい。入れ替えただけだと思うんで。 スチーピンは最後のハイでしたがスッチーピンもまだかなり残ってましたねいい街でしたはい、はい、そして太郎さんは親だったのでレンちゃんとなりますねいいんですかレンちゃんしちゃってこの番組的に い, やいくらでもどこまでもやっちゃってください回数が伸びるってことですかい太郎さん2人だけ喋るってことです<笑><笑>ありがとうございます<笑>さあ親のレンちゃんどこまで続くか今回もありがとうございました次回もお楽しみに